お姉さんばだよ一緒に踊ろう待ってるよぜひぜひ来てきてあれそこのほら座ってるお姉さんも<笑> す, すごいほらジャンボリ上手だったよすごくあれ逃げちゃったぜひぜひソードー一緒に踊りましょう体も暖かくなると思いますそれでは挨拶したいと思います気をつけ <笑><笑>めちゃめちゃお尻を振っていきたいと思います。 快点快点快点 変なおじさんはい 走好